おばあさんが、こんなに大的なトリックを使うなんて。あれでも確か、この人は第三の事件ではアリバイか。な あ, あ、続きが気になります。<笑> はい。どんでん返しに次ぐどんでん返しの展開に、ドキドキハラハラ、もう夢中です。私が生まれるずっと前に書かれた本なのに、面白くて、古びない、すごいことですよね。あ、す、すみません。私、夢中になるとつい興奮しちゃう癖があって。 今なんて、プ、プロ、ええー、あなたがプロデューサーさんなんですかは、はじめまして私、七尾ゆり子です私、歌もダンスも得意じゃないし、お芝居の勉強もしたことがない初心者ですが、いつか、この本みたいに、時代を飛び越えて、 人の心を揺さぶるアイドルになれたらって<音声>。はい、プロデューサーさん。こちらこそ、どうぞよろしくお願いします。<音声> うまさか、あの冷酷な真犯人に、こんな悲しい過去があったなんて。<笑>あ、ありがとうございます。そうですよね。アイドルになるんだから気をつけないと。えあの、いつからそこにえ もうこんな時間す、すみませんえあなたが私のプロデューサーさんもっと怖そうな人が来ると思ってました。戦場帰りの元傭兵さんなら背後に立ったら撃たれるかもしれないって悩んでたんです。だから、 優しそうな人が来て安心しました。これからどうぞよろしくお願いしますね。はぁ、あ。読み始めた時は平和だったのに。まさか。 日常なんて、簡単に崩れてしまうんだなぁ。もしかしたら、私の日常も<音声>うん、決めたこの人の本、作家買いしようこんなに見事に私の心を射抜くんだもの<笑>私もいつか、アイドルとしてこんな風に人の心を射抜けたら 朝の読書一日の始まりに素晴らしい小説と出会うことができるなんて<笑>今日はこれから歌のレッスンだけどなんだかとっても素敵な一日になりそうっ<笑>、はあ、ププロデュース あの、もしかして、何度も読んでくれてた、とかですか<音声>ご、ごめんなさい私ったら、つい読んでいた方に熱中しちゃって。<音声>そ、そうですか私。 プロデューサーさん、ありがとうございますそんなこと言われたの初めてです。はい、すみません。自分でも。 外では気をつけなくちゃって思ってるんですけど。本を開くと、いつの間にか物語の世界にのめり込んでしまっていて、夢中なんです<音声>あ。あ、す、すみません。私ったらまた、こういうところ、直さないとダメですよね。 武器ですかプロデューサーさん、ありがとうございますそんなこと言われたの、初めてです。はっこれがもしや、日常の中の非 日, 日常新しい自分の発見昨日までと違う私わかりました私 自分の長所を活かしたお仕事ができるように頑張りますね<音声>あ、プロデューサーさんどうしました<音声> ええー、だ、ダンスレッスン。 もう、絶対絶対、私でないと<笑>プロデューサーさんには、やっぱり、何でもお見通しなんですね。そうなんです。 どうしてもうまく動くことができなくって。あ、わかりました。プロデューサーさんがそう言ってくれるなら。その代わり、下手でも絶対に笑わないでくださいね。 私、ダンスはちょっと苦手で。そうですか。だったら、頑張ってみます。あの、プロデューサーさん、一つお願いがあるんですけど。へ下手でも、絶対に笑わないでくださいね 本当ですか<笑>ちょっと安心しました。<笑>頑張りますね<笑> こんなことになってしまって、どうしたらいいんだろう。私は、私はあ、プロデューサーさん、ちょうどいいところにあの、もしも、もしもですよ。世界中にゾンビが溢れてしまったら、 一体、どうするべきだと思いますか昨日もらった映画の台本なんですけど、突然ゾンビが出てきて、主人公たちを襲うんです私の役は、主人公に助けられつつ、ゾンビから逃げる女子高生、なんですけど、本当に、 すごく恐ろしいゾンビなんです。私、どうしたらいいんだろうって。や、やめてください私、フィクションならホラーも愛せますけど、映像は怖いんです。でも、大事なお仕事ですし、演技をする以上、ちゃんとしなくちゃと思って。 プロデューサーさんだったら、どうしますかもし、ゾンビに囲まれたりしたら。プロデューサーさんそれは不楽ですそうです すぐにエンジンが止まるか、ガソリンが切れるかしてゾンビに止められます<音声> ただ、私、私うあの、なので私としては、ショッピングモールに逃げ込むことをおすめしますはいショッピングモールなら、食べ物があって籠城できますし、武器になるものも、 そ、それに、いざという時には、私もプロデューサーさんと一緒に戦いますゾンビは怖いですけど、私には、プロデューサーさんがいなくなる方が、もっと怖いですはいプロデューサーさん、二人で協力して、ゾンビを倒しましょうね そうでした。もちろん、お仕事もちゃんとやりますよ。大丈夫です。 間近で、先輩たちのステージを見られるなんて。皆さん、キラキラ輝いてて素敵です。本の主人公たちも輝いてますけど、本物のアイドルも同じくらい素敵なんですね。そうですね。 プロデューサーさん、今日のレッスン、よろしくお願いします苦手は苦手です。でも、逃げているだけじゃダメですから私も先輩たち、いえ、みんなのようになりたいって思ったんです はいダンスはまだまだ下手だから、たくさん練習しなくちゃいけないですけど。今は、大好きな本を読むより、レッスンがしたいそう思うんですはい先輩たちが本当に、キラキラしていたので。 私は、本の主人公にはなれません。でも、輝くアイドルにはなれるプロデューサーさんが、あのステージを見せてくれたおかげで、そう思えるようになりました少しずつ、ですけどね。本当に、ありがとうございます私、本物のアイドルになるために、 これから、精一杯練習を頑張ります<音声>ありがとうございますその言葉のおかげで、私、もっとやる気になりました 本を読む時間を大事にするより、今は、ひたすらレッスンがしたいと思うんです主人公に、ですか確かに先輩たちのステージには、物語があるように感じました 会場をアイドルの作る世界に巻き込み、その主人公になる。本の主人公にはなれなくても、ステージの主人公にはなれるんですねプロデューサーさん、ありがとうございます私、いっぱい頑張ります あったなぁ。うーん。はぁ、あ。あ、プロデューサーさん。実は最近、少し迷っていることがあって。私、 このまま頑張ってもいいんでしょうか。えそんなこと考えてませんよせっかく最近、歌もダンスも上手にできるようになってきたのに、やめるなんて。今、とっても楽しいんです。 だから、絶対にアイドルを続けますからねそれとも、プロデューサーさんは、私がアイドルをやめた方が、いいと思うんですか<笑>よ、かったーこれからも私のプロデュース、よろしくお願いしますね なんでそうなるんですか確かにその通りですけど今は違います今夜何を食べようかなーって少しは思ってましたけど 私が悩んでるのは、そんなことじゃありませんからはい。最近、いろんなことが起こってるじゃないですか。私自身の生活が、どんどん変わっていってて。それがすごく楽しくて、やりがいを感じるんですけど。ただ。 私が自伝を書くことになったとき、すごい長さになっちゃいそうだなって。それだけって、大事なことなんですよ長すぎたら大変なことになっちゃうじゃないですか あ、そ、そういえば。<笑>なるほどそれは明暗ですねそれなら、もっといろんな経験を。 書くときの出だしだけは、これって決めてるものがあるんです。プロデューサーさんに捧ぐ